こんなテンンションでございますがチ ラ,、ね、ラフということで思考シリーズいっちゃいたいと思いますで今回何を作るかというとですね前に1回私あの野菜炒め作ったんですけども私ちょっと反省してましてあまりにもねシンプルすぎたあまりにもいやめちゃめちゃ美味しいレシピなんですよ思考シリーズですこれねただちょっとシンプルすぎたなと思って今回はお肉を入れたバージョン思考の肉野菜炒め、まあ、これ一つでねめっちゃおかずになっちゃいます 絶対覚えておいたほうがいいレシピですね。よろしくお願いします。乳児のバズレシピ。 今回ですねえっ、ー、と四股の肉野菜炒めを、えー、作っていくんですけども肉野菜炒めって皆さん、えー、どこで一番食べますかね、まあ、ご家庭だったりもするかもしれないんですけども僕ねあんまり<咳>家で肉野菜炒めってそんなに出なかったんですよじゃあどこで一番食べてたかっていうとやっぱり中華料理屋さんなんですね中華料理屋さんで出てくるような、えー、肉野菜炒めを えー、作ろうと思ってるんで、えー、中華料理屋さんの想像しながら作った方がやっぱりうまくいくんですよ今回はですね中華料理屋さんで必ず僕が頼むもの、えー、これを頂きながらですね中華料理屋さんの状況を浮かべながら作っていきたいと思いますはいということでこちらが僕は中華さんで毎回頼むのハイボールでございます最近の中華さんで、ね、ハイボール必ず置いてるんでねはいということで、えー、いただいて えー、中華さんの気分になっていきます肉野菜炒めでハイボールですよビールの方もいらっしゃると思います<笑>ということで、ねえー、早速作っていきたいと思います はい、材料紹介いきます。まぁ、あ、今回は、僕の、まぁ一番いい配合のものを使います。グラムさえ、えー、大体合ってればですね、他のお野菜使っていただいても構いません。もやし増やして、ピーマンをちょっと減らしたりとかっていう分量は、余ったお野菜でやってください。材料紹介いきたいと思います。お野菜群です。キャベツですね、120グラムぐらいですね。ニンニク生姜。で、これね、至高の野菜炒めには入れてなかったんですが今回香り付けでニンニク生姜入れます。そして、人参ここ落として、80グラムぐらい。 大体大きいにんじんで半分ぐらいですこれがピーマンですピーマン3個3個で 50g ぐらいかな多分でもやしが 100g これ半袋分ですねでお肉です豚バラ肉が 150g で豚バラ肉の方が脂が出るので脂が結構まとって、えー、このお野菜がおいしくなりますんで豚バラで、まあ、なければロースとかでもさっぱりいただけますロースとかでも大丈夫です駒肉だとちょっと硬くなっちゃうんで駒肉だったらちょっと片栗粉とか振って焼いてって感じですかね豚バラか、えー、ロースが一番、えー、適してると思いますはいそれではですね、えー、やっていきたいと思いますまずねじゃあにんからいきましょうか人参 まあ、ここら辺ちょっと切り落としてここら辺は食べますちょっとこれ有太郎なんでねはいということで人参を切っていきますでこうやって切ってまあ野菜炒めなんで細切りですねだから細切りって薄切りで人参っていうのはちょっとね火が入りにくいのでなるべくね薄めに切ってあげたほうがいいですちょっとまだまだあの人参が入ってるんで 解剖で流します素材の味を確かめることも大事ですからねでこんな感じでこう薄切りしていきますそんなにね神経質にめっちゃ薄くなくても大丈夫です火通しちゃうんでねじゃあですねピーマン切っていきますピーマンね半分に割ってでこれ種種ねこれ嫌なら取ってもいいんですけどもこれ種食べられるんでこのままね、えー、ざっくりざっくり切っちゃってくださいちょっと薄切りすぎたからもうちょい太めでもいいです 1cm 弱 8mm ぐらいの長さがいいかなっていうふうに思いますピーマンの種がね嫌いな方は取っちゃっていいんですけども野菜炒めにするとこれ美味しいんで取らない今回は食材を無駄にしないと で, でピーマンの種って栄養いっぱいありますからもうヘタも全部やっちゃいますヘタもね結構ね歯たえがあって美味しいんですよ実はなんで種は入れていきますはい食品ロス撲滅なんでねということで、えー、ど, んどんどんどんどんバットに乗せていきますで次キャベツです キャベツは、まあ、芯切り落としてで芯なんですけどもこれ芯も食べられますんで食材はね無駄にしない、ね、せっかく農家さんが頑張ってくれたのでこういうふうにね芯もね薄くスライスすると食べられますの で, で芯はねこうスライスしてくださいこれ美味しいですからであと残ったこれはもうザクですよねこれはい、はい、こんな感じでキャベツはねこれで OK でこいつもバットの方に入れていきます 気をつけていいたただきたいことは食材のの火通り方を熟知すすることですねはいこれはね食材によって違うので、えー、どれぐらい炒めたらいいかっていうのをその順番の組み立てで、えー、野菜炒めっていうのは大きく変わります今回はまあ基本的な野菜揃えたんでこれさあ覚えたら大丈夫ですに、ね、んにくと生姜ですにんにくと生姜やっぱりねあのこいつらが入るとぐっとね、えー、とお店の味に近づきますのでできれば使っていただいた方がいいと思いますまあなくても美味しいは美味しいんですけどね はい、今回はちょっとねお店っぽくするためにこういうね香りの出る食材とかっていうのを使っていくと結構ねお店の味って、えー、よく再現されますちょっと複雑な味がするとお店っぽくなるじゃないですかで生姜はスライスして、えー、千切りですねはいニンニクと生姜同量でございますこんな感じね 5g ずつぐらいですねでこいつはもう横に やっちゃいいますはい、今回はちょっとねあの試行なんていうので材料をいっぱい使ってますもうちょっと簡易的なのがいいって方はねあの試行の野菜炒め見てくださいねで、えー、豚バラですバラがねえー、とやっぱねあの野菜炒めってね油がまとうとすごく美味しいので、えー、このね肉の油、えー、こいつをね利用していきますもちろんねちょっとあの脂っこいのは苦手だなっていう方はロース肉とか使っても大丈夫ですんでねはいこういう薄切り肉をもうこの5等分ぐらいではいこんな感じ もうこれで包丁はもういらないはいえー、それではですねやっていきたいと思いますま、ねえー、とここに油を入れていきますサラダ油です大さじ1と豚バラからも出ますんで今日ねちょっと豚バラのえー、油結構多いので大さじ1にしてみようかなはいこれねえー、と豚バラの油が少ない場合は大さじ1半ぐらい入れてもいいです今回はね大さじ1にしますでえー、とこの豚バラには塩こしょうを施します はい、塩コショウね、はい、今回は味塩コショウを使います、はいまあ、軽くね、えー、お, 肉にお肉自体の下味っていうのも大事なんでお肉にはちょっと下味を移します、はい、そしたら火にかけて炒めていきますちょっと油の部分からやりましょうほらこんなに油がついてるから今回はね、えー、ここから油が結構出てくると これね油で加減することが大事ですロース肉とかだったらね油大さじ1半ぐらい入れた方がいいですよこの豚バラを入れる時はできればねこういうなんか小分けにしてちょっとこう広げて炒めてあげると焦げ目がつきやすくなりますのでちょっと仕上がりが違ってきますでいつもねあの言われるんですけどゆうさん肉触ったってどうしますかってこれその都度洗ってますえー、とお肉は生肉はねものすごく菌がついてるんでこれはあのその都度生肉触ったら洗ってください カッと炒めたいので強めの中火ぐらいで炒めていきますで、ね、油を出していきこのね豚の油が絡まったこの野菜炒めっていうのは非常に美味しいだからね前にやった野菜だけの炒め物とはちょっと違う味になりますお肉のうまみが加わるんでねちょっとね焼き目をつけていきます焼き目をつけるときは、えー、そこまでいじんなくて大丈夫ですこのままで途中でひっくり返してっていうやり方をしていきますで縁がねちょいカリッとしてくるんでねそんな感じそしたらねもう取り出しちゃってくださいこれ あんまりねカリカリにしてもね肉感がなくなっちゃうので今の時点で取り出すはい油かなり出ましたよねこの油ですこの油ね大体いいね大さじ2ぐらいあるといいんですけどもちょっと今日は多いので少し減らしましょうか大体これで大さじ2杯ぐらいだと思いますそしたらこの油を利用して炒めていきますオンジンを入れます人参を ままず最初に入れていきます。なぜかというと人参は火の通りが一番遅いからです火が通れば通るほど人参って甘みが出ますんではい、人参をまず最初に油絡ませていきます火加減は強めの中火ですよ皆さんさっと人参を炒めたらこのピーマンを入れていきますで、ピーマンって中華料理とかだと後の方に入れる食材なんですけども僕ピーマン嫌いなので先に入れてクサクたにしますここでね他の人と違うっていう ピーマン好きな方は最後に入れてくださいこれはね僕の人に合わせて作ってる野菜炒めなんでこれが思考です思考ってね人によって違うんですよこの料理は僕の思考を見せていくっていうチャンネルなんでピーマンはねくたっとね炒めるとね苦みが全くなくなりますんでまあね大体いいねにんじんとピーマン入れてえーと1分から1分半ぐらい炒めます で、人参がちょっとしなっとなって全体的に油がねせかって回ったら大体、まあ、いい1分ぐらい今炒めましたねそしたらキャベツはい、はい、まだにんにくと生姜入れないんですなんとキャベツもねあの芯を薄切りにしてますんでざっくりとで、ここにキャベツ入れたらすぐにんにくとしょこれね今入れますこうすることによってにんにくと生姜の香りがすごく立っていきます 最初に入れない最初に入れちゃうと焦げちゃうからそうするとねめちゃめちゃいい匂いしてくるんですよこれこれで中華料理屋さんの味、ね、キャベツは、ね、少しシャキッとさせるのがコツですそしたらですねお塩小さじ3分の1です、はい、これでちょっとしなっとしていきますで味の素12345振りですこれでですね野菜にないうまみを入れていきますうまみの素を入れていかないと野菜炒めはねおいしくないですで もやしはグムキャベツ炒めて1分ぐらい経ったかなそしたらもやしをいてでも炒めにもやしは本当トサッとでいいですこれすぐしなっとなるんでもやしの食感で食う野菜炒めなんでこれ数十秒でいい数十秒炒めてくださいそしたらお肉はいお肉はね最初に炒めてあるんで最後にざっと合わせる感じでいいですそしたらここにおしょうゆこれで香りを出していきます野菜炒めの時は使ってなかったんですけどこいつを入れていきます で黒胡椒ですもう黒こしょうはね思っている、えー、3倍入れてくださいこれですこれが僕もの追い求めてた至高の肉野菜炒めこれマジでうまいです野菜の火の通し方がこれで完璧になってますじゃあ盛り付けていきましょうもうねこれたっぷり2人前ありますんで盛れるだけの盛りをしてくださいいいですねこれ もやしがたっぷり入ってるところが僕好みですねこれね人参はね入れてほしいなやっぱ彩りが違いますからね盛り付け配色が大事なんでね肉野菜炒めはかなり色味も気を使ってるのでお店で食べるようなのを目指したんではい、はい、そうしましたら至高の肉野菜炒めやんでねはいそれではいただいていきたいと思いますいただいていきます うまいもう一杯<音声>では全ての準備が整いましたのではいいざ決戦いただきます一番バランスよくお野菜が取れましたのでガッツリいただきたいと思いますいただきます<音声><笑>うまこれうまっこれで定食屋さんにやれるぞこ香りが半端ないっす あトイレとニンニクと生姜がめちゃめちゃ効いてる調味料ほどシンプルであれ本当に美味しいですこれお野菜にも味がしっかり すっかりついてますもう全部食いたいハイボールに合うねほら。ハイボールに合うってことは皆さんちゃんとご飯にも合いますからねハイボールはご飯ですから皆さん至高の野菜炒めよりお店で出てくるような本当に美味しい野菜炒めお店のだとねもっと汁っぽいかなと思うんですけども今回ねあの液体の調味料をお醤油しか入れてないんでなのでね水がねほとんど残ってないのが特徴ですねお野菜からも水分を出ないようにさっと炒めたんでなんで水 っくないですこれがうまい特にこのもやしの食感もやしは炒めるの40秒がベストですからこれはうまいということでストップチャンス今日は冗談指名のチャモじゃあ今日はリュウジの部屋へようこそルルル ル, ルルルル ル, ルルル ル, ルルルルカンパイッカンパイあ召し上てくださいうんうんうんもやしシャキシャキっすね タイ料理とかそうなんですよタイ料理はねもやしがほぼさっともう数十秒炒めただけなんですねだからシャッコシャッコなんですよなんかちゃんと野菜の食感が全部残っててピーマンだけでねちょっとくたくたにまあでもなんか種もいい感じですね全然気にならないら種気にならならいでしょここなんですよみんなね種捨ててるからピーマンが主役の時はちょっと取っちゃうんですけど種がこの野菜炒めだと全く気にならないから永遠をバッチリ取れるっていう そしてちょっと待っていただけますか、はい、そしてラー油をああ絶対うまいじゃないラー油ですこの味変のためにごま油ではないんですかああなるほど、はい、これも計算した上でちょっと中華的になるんですよこれちょっとやると<笑>これはりゃうまいっすよまあごまラー油だからこれごま油の風味が合わざるとまた酒進んじゃういいねこれねそのままでもかなりうまいんだけどやっぱねちょっとごま油の風味が入ると ガラッと全然中華よ り, りすに、ね、なるねこの一皿で2時間ぐらい入れる<笑>ご飯もいいっすねこれこれに中華スープがついてたらもう最高ですね完璧です料理研究家で人気なのがあったら中華さんやるんで皆さん来てください<笑>よろしくお願いします全然れ行 す, で す, す今日の肉野菜炒めうまったな<笑>やっぱ肉入ってるとうまいね<笑>ということでですね今回の今日の肉野菜炒めかなり自信のあるレシピになりますのでぜひ皆さん試してみてください スタップチャンス。誰。こちらの指名制だから。指名制。<笑>指名制だから。この指名まだしなくていいけど、こちらは指名制なので。場内指名。<笑>今日は場内指名の。ちょも。